キングプリンスを実は冬があまり得意ではないらしい。なのに5人集まると寒さを感じさせないほど暖かい時間が流れ始める。彼らを温め幸せにしてくれるものみんなに届けたい温かい思い、温かい優しさについて、キングプリンスプロフィール国民的アイドルグループ。 グループ活動に加えて、それぞれがドラマ、舞台、映画、バラエティ番組など多方面で活躍。メンバーが様々なことに体当たりで挑戦する冠番組、キングプリンスル。日本テレビ系土曜13時30分からも放送中。平野紫耀が思うキングプリンスへのあったかいところと橋山メンバーを笑わせてくれたり、楽屋を盛り上げてくれたり。 切羽詰まっている時でも、一回、アマと話すと忘れることができるんです。明るい空気に戻れるきっかけを、いつも届けてくれる人。プーキシユータみんなの前では聞いてこないんだけど、二人になると、体調大丈夫なんて聞いてくる。五人でいる時と二人でいる時のキシ君はちょっと違って、いつもよりさらに優しくなるんです。 トゥー流せ角角は周りの声に耳を傾け任せたり委ねることができる人。それは自分よりも周りを尊重して受け入れているわけだから。簡単そうに見えるけど身はすごいことなんですよね。トゥー神宮寺雄太人は相手のことを考えて優しく思いやれる人。例えば、まず自分の意見を言う前に相手の意見を聞くんです。